皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月8日、無道にさせられてしまう攻撃は、皆さんご存知の通り、女強皇のタロットカードで直すことができます。同じように、石化攻撃に対しても、女強皇のタロットカードで直すことができます。太陽のカードで全体回復もできますし、なぜ占い師を無道討伐隊に入れる流行が起きなかったのかなと、疑問に思ったりしました。 まあ、テンプレ構成じゃないタロットカードを用意するのが大変ですし、単純に考えて、旅芸人が優秀すぎたせいですかね。旅芸人のエンドオブシーンでは、無動化は直せても、赤化は直せないのですが、それを考慮しても旅芸人が強いからですね。そんなことはさておき、今日は新しいコインボスが実装されましたので、早速、福引券を回していきたいと思います。ここに、4265枚の福引券があります。 いつものようにガードラントで回します。演出の長さ設定のおかげで、このペースで回せるのが本当にありがたいですね。はい、終わりました。録画に失敗したので、変な場所で撮影し直していますが、とりあえず、エビルプリーストコインは6個出ました。一生懸命電卓を叩いて計算してみたところ、福引券4265枚で、約 8.5 個のエビルプリーストコインが出る計算なので、ちょっとした下振れですね。仕方ないですね。